さて、この後は、ポイント配列と多次元配列のはここまで、1次元の配列だけを扱ってきましたけども、もちろん C でも2次元以上のものを使いますが、その前にポイント配列を見ましょう。その代表例が RV ですね。えー、そのメインの先頭に、チャーホシ、RV、カッコ、かンカッコ、カンカという書いてありますね、えー。つまり、これは、文字列の配列ですけども、文字列っていうのは C 言語では文字の配列です。 入れっていうのは、先頭要素のポイントです。ですから、アグブイはポイントの配列なんですね。で、今の場合は、文字のポイントの配列でしたけども、整数のポイントの配列とかもあっていいんですね。で、こういうものはね、グブイの何番目とか言うと、この何番目が当たりますよね。A の何番目とかいうと、何番目が当たりますよね。これがまた、ポイントなんで配列として使えるので、もう一個整義を書くと、 この中の2番目、えー。この中の2番目。ですから、ポインターの配列っていうのは、えー、C 言語では、えー、実は2つそれ字を書くことができるようになる。二次元配列みたいになるわけね。ところで、このチャーホーシアーグブー感覚を書くことないんでしょう ?C では、配列の名前はその先頭要素のポインターって同じなので、配列を関数に渡すときはパラメータの方はポインターであると。 でも、配列を渡すことを想定しているのなら、パラメータも配列みたいに書いたいので、えー、パラメータの直後に感覚を感覚とじを書くこともできました。今までそれ何回か買ってますけども、これは、え先頭に星が書いてあると同じに扱えますから、えー、じゃあ星アーグ V、感覚を感覚とじというのは、じゃあ星星アーグビーと同じなんですね。で、ポインターのポインター。 さて、C、えー、では2次元以上の配列も普通に要素数を指定すればとい例えば、インと C10 上であれば100要素の整数の2次元配列。えー、3次元でも何次元でもできます。参照も I と J とか JK とかいくつも合わせて書くことができます。ただし、2次元以上の配列をパラメータとして渡してくるきはちょっと注意が必要なんですね。1次元前についてはこれまでやってきたように、えー 配列の、とポイントは同じもので、この要素だけ進んだもの、進んだものというふうに、何番目でも受っていいから、この何個あるかは渡さなくても済んでいたんですけども、二次元配列の場合は、一次元目が、二、うん、次元目が一ってそれが何個か並んでますよね。二次元目が一ってそれが何個か並んでますよね。ですから、これらをどちらも受け取るようにするためには、えー こっちの次元は渡さなくていいけど、こっち側は5だということは言わないといけないんですね。ですから、えー、2次元目が5個ではあり、1次元目は何個あるかは任意でいいよ。この間隔個は実はポイントと同じ意味です。こういうふうに書いておくと、えー、ここの横は5っていうのは固定で決まってないといけないんですけども、縦は何個あっても、えーまあね、この後と同じように任意個数を渡すことができる。 いうのを書くことができます。まあ、例を見てみましょう。えー、小英語で、えー、A は1次元目は2位で2次元目は5個。で、M と N はの個数ですね。で、i を M から N まで変えながら、うん、i を減らし、J はどれかられまで、で、5個の要素を買って、え、プリント。そして、えー、C55 は1 2 3 4 5 2 3 5 6 3 5 で、D は543216。ですから、ここは5個、ここは3個だ。で、C の1番目から3番目。が D の2番目だけ。1番目から3番目ですから、23456、34567、45678がプリントです。D の方は2番目だけですから、2番目はここですね。76543がプリントす。こういうふうに、今まで見慣れない方ですけども、 この、三角固で一次元目は二 次, 次元目は行くっていう形を否定することで、二次元の値を渡すことができるというのが、まあ、C 言語における二次元配列の扱いなわけです。だから、この5個というのは固定で言わなくて、様々な値を受け取るようにしたいというのは当然だと思いますね。それは C99 でのみ使える可能性があるわ。具体的には C99 だと思 ここにダブルこのダブルをこれよりも前に書いた整数のパラメータで渡すことができるんだね。ですが、この機能は C11 ではオプションになってしまって、今後使えるとは限らないので、ねえー、せっかく作られたんですけども、この機能は基本的に使わずに5個とか固定で書く方がいいと思います。AC6 は自由課題を用意しました。